とそれでですね、その、ま、ああの、ビデオ、えー、携帯の方のですね、あ今音楽、ちょっと、なしでやってますね。その違いをね、<笑>分かってもらうために、で、その、先ほど、その、動画をですね、していた音量がですね、100% ですね。しかも、水色。 水色 の, そのカラーが出てて、あのー、100% で12日前あ前のです、ね、音量の、ね、100% の色はオレンジ 色, だオレンジ色の 100% だったんですねで、えー、12日からその今日までにかけて の, その音量がですね、オレンジ で, で 66%, 66だったんですね。で、その調節ありますでしょう、調節、調節をですね、下げようとして下げても下がんないし、上に上げても上に上がんないんですね、そのポッ、ぽっちってかあれがあるんですけど、<笑>そういうのとか、あとですね、 これもね、ちょっとね、ゆ、あの、言っときますねちょ。ちょっと待ってくださいね。ち, ちょっと待ってくださいね。ね えっとですね、これもちょっとです、ね、お伝えしておきます、皆さんに、国民の皆さんにです ね,、えっと、ね私 の, ですねその国民 の, その、えっと、保証額、保証金額は赤ちゃんがです、ね、15万円、えー、幼稚園生がです、ね、20万円 で小学生が15万円。で、中学生が、この小学生が15万円っていう理由もあるんですね、これ。まあ、6年間という期間もあります。その長いスパンがあって、ある。で、一番お金がかからないんですよ。その赤ちゃん、幼稚園、中学生、高校生に、以外は、その小学生に関してはお金があんまりかからないと。 ということで15万円ですねで中学生が20万円高校生が25万円で、えー、卒業後から、まあ、大学を行きたい方はですねその 自, 自分でその 出, す出していくということですねで、えー、100万円ですねそれこれが30歳まで で、30歳から30歳以降、え、150万円です。で、この金額をですね、毎月毎月、あの、国が保障する、その金額を、その、提示する、っていうのが私の、その、まあ、ね、その、安倍さんに対するですね、希 望, あの希望額ですね。 希望額というよりももうそうしないとダメです<笑>最低、まあ、そ, そうしないともう企業も回らないしそのあのー、もう本当に全てに関してそのできる金額があの生活していく上 で, ですねあのやっていける金額がこの金額です これをですね、携帯の方にですね、あのー、録音とですね、動画、あの ま, あまあ動画ですね、ビデオですね、をちょっとこう、視聴しておいたっていうことですね。これも大事だなと思うので、まあまたここで再度、あのー、えー、放送しておくということですね。まずできるようになりましたので、 本当に良かったなという感じですね。はい。でも本当にですね、安倍さんにも本当に頑張ってほしいですし、あのー、世界のですねトップの方々もですね、その国々のやそのやり方方法でいいので、まあ、基本的にはですね、その国民をですね大事にすると。 いうことでそのこう幸せにする意味で も, そのもう本当に総合的に全体的に考えてもう最低限の保障をそのする役目があるんだよとあの国のトップに立っている以上それぐらいの仕事をしてもらわないとダメです。 また、その国民がですね、まあ怒りだしてですね、デモですとかですね、テロとかですね、発生してしまうので、その発生しないように、その国がやらなきゃいけないことなんですよ、これが。トップ、国のトップの方っていうのはですね、あの、トップの方はですね、まあ、政治家さんなりですねその、いくら給料をいただいているのかと。 本当に、ね、もう頭にくるようなです、ね、内容でした、今まで。それではだめですよと。で、まあ、その自然災害にもつながってくるよということですので、あの本当にもう今までのです、ね、政治家のやり方ではです、ね、だめです、通用しませんということですね。 自然界に対してもですねなのであの今がですねその本当にもう最後のですねチャンスなんですね本当にこれその、まあ、政治家でもそうですし企業のやり方もそうです本当に あ, のあなた方次第であのもうめちゃくちゃになってしまうと いうことですので、あのもう本当にですね、だめです、もう待ったなしです。なので、その方法ですね、やり方をですね、を提示していかなければいけないと、<笑>まあ、トップである政治家さんでもですね、その、あの内容がですねや、やる内容がですね、<笑>全然だめだと。 いいうことでですので大の大大人が何をしているんだと<笑>そんなやいがみ合いで や, やっている話し合いしててもそれを見せられても国民は納得しません、うん、もう知能がない考え方がないあのー、バカなのかとハ<笑>ハ 感じですよね国民の皆さんね、そうですよね。だから、デモとかそのに発するしかないという判断ですね、もうならざるを得ないということですよね、国民の皆さん。本当にですね、もうね、ね、わかります、そういうふうになってしまう。ならざるを得ない。でね私ね私 もう今回ね、その、マイナンバーカードがですね、その、つ内容がですね、<笑>作成されても、あんまりなんかのもうなんか変化がですね、あんま感じられない、嬉しさも感じられない。で、なおかつ、そのデモが発生した場合ですね、私はもう参加します。デモに。もう参加した以上、何をやるかっていうことはですね、もう、やるときはやるよと。 本当に。例えばですね、その、警備、警備隊がいますよね。盾持ってますよね。で、まあ、棒を持ってますよね。まあ、銃も持ってるかもしれませんけれども、<笑>逆にそれを私に利用してしまいますね。はい。盾を持ってるんだったら、蹴り入れます。まず、<笑>バカーンと、一発、で、倒します。 そして倒してその一戦、ね、やり方ですね倒したら何をやるかドーンって乗りますねまず腹でも背中でも何でもドーンって乗りますで踏みつけます<笑>でまあそのまあこう梱包をまあ 拾, んで拾って ぶったたきますねもうやろうみたいな。で、ぶったたく、その、まあそれもですね、まあ限度がありますので、まあそれあれですけれども、そういうのとか、とどめを刺す、もう刺すよって、棍棒をこうですよね。 どこにハハハハッでぶっ刺すこの体制をですねやってやって言いますね主張をそれ次第で刺すか刺さないかはもう自分の判断しますけれどもそこまでやりますね 私でしたらだからね見ててねバカだなケアその盾持ってみたいな<笑>で国民の方もそれやらないでしょやらないですよね何か<笑>ななんか投げるだけみたいなものとかでね一切持ちません武器ははいもう その何も持たずに、まあ、リュックぐらいから背負っていくのかなまあそれも軽くしていきますね<笑>だからその参加するんだったらもう本当にやるよギリギリまでやるよみたいなでそれでダメならもうとどめさすようっていうねことまで その覚悟ねこの考え方を持ってデモに参加しますねあのー、その参加する方々にもそ の, 説明はしませんその前もってねいついつどこに何時に 何, 何日に 何時にここに集合するかっていうそこの子が入ってきますよねでも誰にもそ れ, それは意外も言いませんもうも う, もう一人一人でそういう考えを持って参加するっていうことでいきますねもう参加しますよ私 だからそのもうこうじゃなきゃダメだっていう時は本当にねもう本当ぶち切れるっていうそういうことですね私は何のためにそれその主張しに行くのかっていうねことであのー、本当にねああ 今13分ですね、とりあえずここまで。はい